久留米ふるさと大使アステリズムギターの遥です私は久留米で生まれ育ちそして久留米で音楽活動をずっとやってきたんですけれども2022年の春から上京して今は東京で音楽活動を頑張ってます久留米の魅力についてですが上京の前に私は友達と鳥類センターに遊びに行きまして鳥に餌をあげたりしたのがすごい思い出に残ってますであの調類センターは小学校の頃によく 遠足とかであの行ったんですけれどもその時のこう記憶とかもよみがえりつつ、まあ、友達と新しい思い出もできてあの非常に楽しかったですであの映画を見たりして最後はラーメンを久留米のおいしいラーメンを食べて帰りました久留米は本当にあの石橋文化センターとか朝礼センターとか百年公演とか本当に楽しいところがいっぱいあるし、えー、ラーメンとかうどんとか焼き鳥とかおいしいものもいっぱいあるので皆さんぜひ クルメに遊びに来てくださいステイズム東京でこれからも頑張っていきますのでぜひクルメでライブするときはまた皆さん会いに来てくださいステイズム北野はるかでした